クトリンだけでーんこの人たちマジグサ車はフロントタイヤを使って止まるってことを知らないのかよ冷静に考えて FR 車のチェーン装着が後輪だけで OK なのはブレーキング上動なんだ そしてこのリフトアップボディー、アクロ走破性は高いが、その前後、重心の高さゆえ、一旦傾くとすぐ横転する。個人的には面白かったからどうでもいいんですけど。飛び出し方が、深夜に信号を無視する暴走族と同じ。ここでチップス、走る速度は隣のレインとの速度差で考えよう。あいつの主食はポテトチップス。横断歩道、青で渡っても命の保証なし。 例の上級国民殺人事件も青信号で横断した結果引かれて死んでるのを忘れちゃいけないみんな上級国民叩きに終始して左右確認を怠ってしまえば青信号でさえも安心して渡れないという教訓を忘れてるよな忘れる以前にまずテレビがそういうこと言わないじゃんせっかくの影響力を感情煽りにしか使わないあいつ赤信号をないものとして突っ込んでいきやがったはこんなの予知不能だろ 怖いという方に朗報大体2017くらいから後の年式の自動車は衝突安全規制が厳しいんですねああやって側面から衝突された際の乗員保護もしっかりと想定されて車両が設計されています買うときはサイドやバッグがついてるか確認するんだぞあとディーラーカーシェアなんかだとたまに ETC もついてないやつあるからねセカンド部の公にがいる大体わかる泥と水の上に乗り上げたせいでタイヤがグリップせず想定していた左コーナリングができなかったんだろ どの車もタイヤと路面とのグリップで止まって曲がるそんな基本中の基本を理解していないからこうなるのだモータースポーツなら基礎知識だがクロカンユーザーは低迷路を走るのにアクロソン波しか考えてないのかよしっかりしてくれよなんでエロ面にグリップがねんだよタイヤはどうなってんだタイヤはお前ら信じられたスマホを平気で使ってるじゃねえか分かってんのか事故が生まれたのは人間が車に甘えたせいだろうが今と礎の回に基礎され 旬が去ったネタを味わいながら現行者なら怒らないアホな事故を俯瞰する日本で名前を知ってる人がひーっクールクルクルクルクルクルクルクルアフター樹木ミサイルすいませんね面白い事故が起きたら変な実況を入れるしかないんですさて日本で名前を知ってる人がいないような中国の EV に機能テストやったら一部の人間より高いスコア出しそうおいあのマスタングフォージドカーボンボンネットか あれ30万円以上するだろあ、多分ラッピングなんで金かかってないっすね何よりリアタイヤのグリップ限界の出し入れも意識せずただベタブにするしかないのなしがそんな金遣いすると思いますかああいう下手くそのためにトラクションコントロールがあるんだろユーザーが扱えない馬力を 4WD にもしないメーカーとトラクションコントロールさえも切るユーザーどっちもアホ これだからこれだからアメシャワと言われる。おっと、このカメラ視点はテスラのものだな。一歩避けられてないんですけど。いや違う、テスラは賢いから、わざと横転させて社会から淘汰させようとしているんだ。クールクール実況ステンバイ。オイーロンマスク。 多分、ピックアップトラックユーザーの、各地のテスラ用スーパーチャージャーに駐車して塞ぐ、という報復を警戒したんだろう。それをマジでやってる奴らアメリカにいるらしいけど、日本のネットによくいる頑固事以上の社会悪ですな。定期的に走行距離に応じた二酸化炭素税を払わないと、ナンバープレート執行させられそう。 もちろん触媒もつけない外悪ユーザー基準な。すでに炭素税みたいな仕組みは導入されてるし、そういう感じになっていきそうですよね。なおし夜やでもうっさいスポーツカーより、トラックや大型船の方が、よっぽど多くの二酸化炭素を出しているけん。どうしよう、次は日陰の植林活動でもしましょうか。植物も呼吸するっていうのを忘れてるんじゃないか。それは珍しく、素直な義務教育の敗北だぞ。日陰の植林って、短くアホさがまとまっててじわじわきますわ。勇気あるなぁ。バイクとはいえ底抜けるか。このキャデラ フープロデュース風キャデラック様子がおかしいぞ前本さんスカイラインに行ったら車線の真ん中でこうやって止まってる高齢者いたわ遅すぎるのは逆煽り運転なので黄色線を無視して抜いても OK おい植物虐待だぞ熊が銃殺されているように鹿が車にひかれててかわいそうなので自動車をパンクさせて回ることにしました郵便ポスト2000枚くらい義のチラシ入れそう熊の殺処分反対派が全員 b g 4 x 乗ってたらコスパよくディスれるのにもちろん Twitter 活動はインターネットエク スプローラーで